えー、皆さんこんこにちは野島和夫です、えー、前回は日光市は大変な状況だという話をさせていただきました、えー、大変だ大変だばっかりじゃ仕方がありませんけどもまずはえこういう時期にしっかりと市民の皆様に現状は知っていただきたいと思いましてお話をしましたじゃあどうするんだというのが一番の問題だと思います、まあ、私はあのこの中に 新しい風、新風を吹き込むというふうに書きましたけれども、開けていただくと、ですね、えー、強い、優しい、そして裏面に来て人が輝くという政策を掲げさせていただきました、まあ、基本的には、ですね、この優しい日光を作る、それから人が輝く日光を作る、これを継続していくにも、なとにもかくにも、私はお金が必要だというふうに思います。 市民の皆様の財布を痛めることなくいかに稼ぐ日光市を作れるかいかに強い日光市を作れるかということが優先順位で最優先だと思うんですねそれなくして今のサービスやいろんなものを続けていくということはどんどんどんどん不可能になってきてどっかにしわ寄せがいってしまいますそのしわ寄せを出さないようにすると今度はどんどん借金が膨らんでいくということになるんですね ですからまずは、強い日光づくりが必要だというふうに思います。産業の振興や観光、まあ、いろんな産業の振興を図っていくのは当たり前のことなんですけども、それだけでは私は強い日光づくりはできないと思っています。自治体経営の刷新というものが私のこの政策の中に入っているんですけども、行財政改革、それから職員の意識改革。 まずはそこに力を入れていく必要を強く感じてるんですね。というのは斎、えー、藤美男さんの市政は17年と半およそ5か月かな、えー、続いてきましたでその前もお今衆議院議員の福田明夫さんやっぱり市役所出身の人です、まあ、市役所の公務員の皆様が一生懸命この27年半いまいちレベルでいうと27年半 えー、首長を務められてきたわけですけれども、まあ、そのことによるマイナスが私は役所の中にいっぱいあるというのを4年前、えー、やっぱりあの選挙の時に話をさせていただいたわけであります、えー、長らく続いた公務員姿勢に、えー、やっぱり一回はうーん民間の感覚を入れるべきだと思いますまあ、ゆくゆくまた職員の若い方もしくは中堅の方がよし頑張ってみるぞと いう時期が来たら来たで、それはそれでいいと思うんですけども、まずはま1度民間の感覚を注入するべきだと思います。まあ、そのそれを注入した上での話でこの強い日光を作っていくま、それが私の基本的な今の日光市に対する意見であります。